皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月17日、ドラゴンクエストアイランドコラボイベント、飛び出せマイキャラ冒険隊2のコラボ記念アイテムが配布されました。プレゼントの呪文は、冒険の姉妹号です。1アカウントにつき1キャラクターまでなので、キャラクターの選択には注意してくださいとのことでした。 ティア中に遊びに行った際、まだレプリカ化していない家具があることに気づきました。まずはこの室内ワープクリスタルです。マイタウン所有者専用家具みたいな家具だったので、盲点になっていました。その後、お家の中を探検しましたが、まだ何も配置されていませんでした。とりあえず設計図を確認するだけですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。